ーーでっかいちっかいでっちちゃの<笑>あ、あこれあれでしやここいい<笑><笑> カ, カ, カ, カフェさんでなんと。<笑> 見えるかも温泉マークこんなな感じです、うん、えすごくないあもそうあすごい美味しそうここが引き寄せで、うんうんうんうん、この撮影できるようになった菓子屋カフェさん。うん しいいですね。いねいが、ね<笑>ね、なな、ね、うんねね、うんね、う, ん、うでしたたかかか好きだった、うん、結構ね、ね、あるね、んんちゃののるるるみこととああ一緒多いよ、ね、同じ数字が好きだったりとかそうそう そ, うそう せーの四<笑>もうね私すっごい読んだわ<笑>かる私もずっとこれね<笑>言っちゃうといろいろなことバれちゃうけど<笑>結構四いろいろ四で後なんだっけ待ってっ待って<笑>っ待ってね待って待ってその温泉好きなのも一緒だしで、うん、かまずね、うん、温泉そんな好きな人がそんなにあそう今好きだけど、うん、みんな、うん、好きだけど、うん、ちゃんと好きっていうか<笑>ちゃんとねわかる好きだけどあ温泉好きだよみたいな人はいっぱいいるけど温泉も超好きみたいな人は なかなか見つけられないよしさて実はですね、うん、今回四万温泉の温泉協会の方がジャジャーン四温泉リップクリーム、うん、これね何がすごいって温泉の源泉が入ってるや ば, やばいねすごいじゃんで潤、うん、いたっぷり、うん 五百五十円安い。安い<笑>めっちゃよくない。めっちゃいい。ちょっと塗ってみよう。すい成分大事。大事だよね。<笑>はい、こうなっております。塗、う、っ、ん、てみよう。塗ってみていい。どうまだ塗ってない。うめっちゃしんとりする。めっちゃ潤。うん、すごいしんとり。うん。いいじゃん。うん<笑>うん、全然違う。え、めっちゃいい。すごい。はい、だいいよ。 ありがたい、うん、唇カッサカサなのこの時期やもうんうんね、かりんねえめちゃめちゃしっとりする ね, いいねすごい、うん、島温泉にプクリ見えな、ー、い見えない ね, ない ね, <笑>ないね全く見えない急すよっかった、うん、青いめっちゃ青 い, いなんでこれなんで青いんですかねこれは諸説あるんですけど温泉<笑>、はい、の成分がの水の色と あの変化して青く見えるって言われてますね温泉の成分とそう温泉と水これ温泉が湧いてるんですよやっぱり流れ込んでる川から流れ込んでたりするのであと川がまずちょっと青いです、ね、そうですねそれも一緒ですこの水が結局ダムの下に流れてすごい綺麗え声響いてるよやっほー<笑>初めて山見光月人<笑> 2人で行ったら同義な感じかないやいやいやいやみたいなせーのやっほー あ、こだまするんだこだまするんだ二人で言うとめっちゃ笑ってた今<笑>めっちゃ笑っとるで、こちら進んでいただくとちょっと怖い場所があるので怖い怖い怖い怖い怖いここは放流する時あるんですかそうですえ、怖い怖 い, 怖い あ, そあそこの色が変わってるところわかりますかねここから水が流れるんですねここですね、はい、今日は今日は放流しないしない 日, ない日ああれ呼んで島温泉群馬家違う 世の塵を洗う、世の塵ってなん、ですか。世の地理洗う理らら島温泉っては縄文かるたで読まれている島温泉の札なんですけど。は、えー、心も体も島に入ると綺麗になって帰っていくよっていう。世の中の謙遜とか忘れて、えー、本当リフレッシュされて。帰るっていうんですけど、いかがですか。本、え、当、ーえー、<笑><笑><笑>にそれです。本当それです。切実にそれ。そうだよね。怖いよ。 私あのインフラツーリズムっていう本出してる、出してるっていうか、出てるんですけど。ああ、ダムのね。そう、ダムの、そダムと温泉のコラボした。へえ、ズボンに。これ前見せてもらったね。そう、あのいろいろ温泉紹介、ダムと温泉みたいな。う<笑>そ<笑>れで結構ダムを勉強して、い、う、ろんな、うん、ダム回ったから、うん、うんん、いいなあって、いいなー。うん、すごかった、うん。あれは何が出てくるんですかね。あれはですね、船が。船が。そう、があって出てきて。 あの、えー、アバの内側に溜まったゴミを片付ける船だったり点検用の船がスライドして降りてくるんですね、えー、えあれですかあのレーンみたいになってるところですね、えー、はい。あそこから船…えそあそこにそして船はどうやって戻すんですかそのままなんですかねレーンがガーって土台ごと降りてきて土台ごと動いてるそうですはい、えー、あ、ほんだ、書いてある、はいい暗 い, 暗い なんかうう子供とか好きそうこういう男の子。好きそうだね、<笑>あ開いたらこうなるんだよね。がモノレールみたいじゃんなんかね。ね。もしあ、絶対に乗りた見ない、ね、だろうね。ね。そういうの。なんで島温泉って言うんですか。四万の病を治すって言われているところから。へ<笑>、うん、えー、そういう意味だったんだ。四万。4万そうなんえうちあの四じゃない？ なんで？なんでだっていつでもいいやん。確かに一 万, 万。サバ温泉でもいいやん。四万もあった。二 万, 万温泉でもいいやん。<笑>なんでサバなんですかね。 4, 4万種類病があったんですかねあったんですか、ね。かえー、すあねうちらのやっぱ、あの、好きな数字が4なんですよ。そうなんですよです。さっきちょうどその話をしたばっかりで。で4っていう数字が好きっつって、四、うん温泉。んなん で, 4なんで4なんですかねっっ て, まってたわい、はい。面白い。なんかあるね。これはなんかある。なんかあるなんかあの、ヒントかもしれない。<笑>な<笑>次の引き寄せへのヒントい。あ、いいね。いいね。次の引き寄せもらおう。<笑>うん。 浴用のお湯を部屋内に、あ、部屋だって、部屋。え、開けていいのかな、これ。え、これ部屋。これ、まあ、え何それどういうことえ、すごい熱いのが、めっちちっちゃい扉。え、開けていいの、いいよ、開け て, 開けていいよ、いいよ。え、すごい。入ってる、すごい。入るすごい。な<笑>にこれ。じゃじゃん。これサウナかな。サウナかな。 やば怖いこれ二個あるの2個なんかかける っ, って言ったのがあるほんとだ、ちょっとやってやってちょっと両方やって、両方やって取ってるから、はいはいはいうちの…<笑>うちの…床系床系<笑>つある、部屋がなにこれ、家家家二つ、こんな感じじゃね 講座して浴衣講座。浴衣はよくね、うん、いまいち聞き方わかんないんだで。浴衣の聞き方はですね、もほら、下下下着だから、ねうんだけど。これ右も下にして、うん、左、あれ、右を下にして左が上やん。そうだっけ。うん、これいい、真面目の右を下にして、し<笑>あとなんかあれじゃない、なんか、あの男女逆、<笑>右を下にして左を上にして。帯は基本ですね、こう、真ん中を前に当てて。 ぐるっと回してで、リボン結びしまーす出来上がり前でもよしぐるっと回して後ろでもよしですうちお茶ついではい<笑><笑>なんか、おへちゃんの方が得意じゃん<笑>うちお茶ついで、はい、今回ご紹介する温泉は、キャンプ場にある温泉さんです